大名のです、えー、精一杯踊りたいと思いますどうぞよろしくお願いします曲名は雷です雷という意味だそうですよろしくお願いします 雷鳴とどろく鹿島の空にイカズチ一線全てを焦がす。